合間にできる腰痛予防改善できる全身調整やっていきましょう。それでは椅子に座っていただいて、仕事の合間に是非やってみてください。まずは両手組んで吸って吐いて、ぐーっと両手前骨盤倒しておへそ。眺めて背中丸くしていきましょう。肩甲骨左右に開いて吸って骨盤立てて両手後ろで組んで斜め下ぐるっと引っ張って胸斜め上肩甲骨ぐっと寄せていきます。 吐いて少し丸くしていきましょうはい、吸って両手後ろです斜めにぐーっと引っ張っていきましょう気持ちよく胸に呼吸入れていきますねはい、両手下ろしましょうそしたら両手斜め下手の甲を前に向けますで吸って、吐きながら親指前小指前でもうちょっとぐーっとねじっていきます はい吸って戻す3いて、ぐーっとねじってはい吸って戻す4吐いてねじって胸開かない 椅子に深く腰し掛けていただいて右足を左足の横に持ってきますお尻で椅子を押して頭高くしますふいと右手後ろに伸ばしていきましょう後ろね伸ばすスペースなかったら椅子掴んでいただいてもいいですで後ろを振り返っていきますふりと呼吸していきましょうお尻で椅子を押して頭高くして肩はリ、ね、ラ ながらゆっくりりと戻りますそしたらそのまま膝開いていただいてで吸って吐きながらこのおへそを自分のこのふくらはぎに近づけるようにしていきますこう頭が近づくんじゃなくておへそを近づけるようにでこの右手で右の内ももちょっとグッと押していきますねでふーっと正面見たままいきましょうで呼吸していきます でもうちょっと伸ばしたい方はこのおへそをこの足の方足の方に向けるようにして左斜め見ていきましょうそうするとさらに右のお尻の外側伸びていきますねでこうすると股関節の動きがすごく良くなるので腰痛がね改善する方すごく多いですやってね腰を丸めちゃうと 半減しちゃうんで、なるべくおへそを足に近づけていきましはい、吸いながらゆっくり戻っていきましょう。反対していきますね。左足を右の足の横の椅子に乗っけていただいて、右手で左膝をぐっと胸に抱えます。で、左手まっすぐ回る。お尻で椅子を押しながら頭を高くして。 吐、はいて気持ちいいところまで後ろに左手もいきましょうスペースなければ左手椅子を持っていただいて後ろ斜めていきますお尻で椅子を押す力で頭高く吐、はいてもうちょっとねじりたければねじりましょう左もお尻の外側気持ちよく伸びているのを感じていきますでで、ね、しっかりと ももをぐっと自分の体にねじっていきましょうはい、吸いながらゆっくりと正面見ていきますそしたらそのまま足外に開いていただいて吸って、視線ちょっと斜めを呼びましょうか吐きながらおへそをすね、おへそをすねに近づけるおへそをふくらはぎに近づける でこのまま呼吸していただいてもいいし左手で内側もねちょっと押しながらおへそをこの足の方に向きながら右の方を眺めていただいてもいいです左のお尻の外側しっかり伸ばしていきましょう息長く吐いて必ず息はふ ー, ふーって吐いていきましょう 吸いながらゆっくりと起き上がってきますはい、これね、全部いっぺんにやる必要もないし休憩時間とかお昼休みとか今日ご紹介したの少しずつやっていただくだけでもかなり予防を改善できるので仕事の合間にね、椅子に座ったままやっていただけたらと思いますもしね、この動画が参考になったらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは、また